こんにちは岐阜大学の小山です今回は避難タイミングを考えるための情報について学びます皆さんご自身が安全に避難できる時期をご自身で判断できるよう学んでいきましょうこれまでにお話しした防災情報は現在の状況がどういう状況かということを表す情報でしたが今回お話しするのは 時間を考慮した防災気象情報についてです時間を考慮した防災気象情報というのは現在の状況だけではなくこれから危険性がどうなっていくのかという予測の情報を提供するものです時間を考慮した防災気象情報には警報級の可能性大雨情報かっこ浸水害の危険度分布洪水警報の危険度分布 土砂災害警戒メッシュ情報の四種類がありますそれでは順番に見ていきましょうまずは警報級の可能性についてですこちらは5日先までの警報級の可能性の情報の例です5日先までの警報級の可能性の情報は翌日までは6時間ごと 3日日目からは1日ごととの情報として提供されますこの情報から雨などの状況がこれからひどくなっていくのか軽くなっていくのかまたいつまで続くのかという目安を知ることができますこの情報を活用することでこのままひどくなるなら避難した方がいいこれ以上ひどくなることはなさそうだなどの判断の助けになると思います。 次に翌日までの3時間ごとの情報ですこれは翌日翌日までの3時間ごとの情報の例です警報の種類ごとに3時間ごとの状況がどのように変わっていくのかという情報が示されています洪水と暴風について詳しく見てみましょうまずは洪水です ここは現在の状況を表しています黄色で赤の車線が入っているというのは現在洪水注意報が発表されていて今後洪水警報に切り替える可能性が高いということを意味しています黄色は注意報級の危険度赤は警報級の危険度を表していて朝からは注意報級の危険度昼過ぎになると 警報級の危険度に移り変わっていくということを表しています次に暴風ですここが現在の状況でしたね赤で示されているというのは暴風警報が発表されているということを表していますこちらの矢印の向きは風向き矢印の中の数字は風速を表しています 色については先ほど同様、黄色が注意報級、赤色が警報級の危険度を意味していて、陸上では昼前から風速15メートル、陸上では昼過ぎから風速20メートル、海上ではこの表よりも後の時間帯でも注意報級が継続することが予測されているということがわかります。ここの情報を使うことで 避難のための持ち時間と今後の状況の予測からいつまでに避難しなければならないかを判断することができるようになるでしょう次に大雨警報、かっこ浸水害の危険度分布について解説しますこれは大雨の状況について実況地と1時間先までの予測の情報を地図で表したものですここでの浸水害とは 主に内水氾濫を意味します色の違いが雨の状況を表しています濃い紫は実況地で深刻な浸水害の発生する恐れがある基準値を超えたというところつまりすでに深刻な浸水害が起きているかもしれない状況のところを表しています紫は1時間先の予測地で 深刻な浸水害の発生する恐れがある基準値を超えたところつまり1時間以内に深刻な浸水害が起きてもおかしくない状況のところを表しています赤は1時間先の予測値で大雨警報の基準に達することが予測されているところつまり1時間以内に 大雨警報が発表される程度の雨量になるほどの雨が降るということが予測されているということを意味していますこの情報を使うことでその場所の今後の内水氾濫の危険度を判断することができるようになります次に洪水警報の危険度分布について解説しますこれは洪水の危険度について実況地と 3時間先までの予測の情報を河川の色で表したものです色の違いが洪水の危険度を表しています地図上にはありませんが濃い紫は実況地で深刻な洪水の発生する恐れがある基準値を超えたところつまりすでに深刻な洪水が起きているかもしれない状況のところを表しています紫は 3時間先の予測値で深刻な洪水の発生する恐れがある基準値を超えたところつまり、3時間以内に深刻な洪水が起きてもおかしくない状況のところを表しています赤は3時間先の予測値で洪水警報の基準に達することが予測されているところつまり、3時間以内に洪水警報が発表される程度この流域に水が集まってくることが予測されているということを意味しています この情報を使うことで、その場所の今後の洪水の危険度を判断することができるようになります。次に、土砂災害警戒判定メッシュ情報について解説します。これは、洪水の危険度について、実況地と2時間先までの予測の情報を地図で表したものです。色の違いが、土砂災害の危険度を表しています。 濃い紫は実況地で土砂災害の発生する恐れがある基準値、土砂災害警戒情報の判断基準値を超えたところ、つまりすでに土砂災害が起きているかもしれない状況のところを表しています。紫は2時間先の予測値で土砂災害の発生する恐れがある基準値を超えたところ、つまり 2時間以内に土砂災害が起きててもおかししくないい状況のところを表しています赤は2時間先の予測値で土壌雨量指数が大雨警報、こ土砂災害の判断基準に達することが予測されているところつまり2時間以内に大雨警報、こ土砂災害が発表される程度の危険な状況になることが予測されているということを意味しています。 ここのの情報を使うことで、そります。今回お話ししたこれらの情報を使うことで現状と今後の予測を合わせて考えることができるようになりますので自分にとっての早めの避難がいつになるのかを自分自身で判断することができるようになっていくと思います。 以上で今回は終了です。今回は避難タイミングを考えるための情報について学びました。次回は実際に早めの避難を実現するために洪水ハザードマップについて学びます。